はい、皆さんこんにちは。サルです、えー。今回はですね、視聴者さんの中でとても工作が上手な方がいらっしゃって、このジョイントの木製の箸を作ってらっしゃったんですね。はい、えー、そちらの作品をお手本にさせていただいて、で私なりに少し工夫したものを作ってみたいと思いました。 はいえー、使用したのはセリアで売ってるこのスステンレス 箸, になります箸の下半分についてはまずカットするんですが最初はこのように手のこで切ろうとしてみました、はいえー、ただ刃があの鉄用だったのでうまく切れず、えー、今回は電動工具も使ってみました、はい、これジグソーという。 こういうミシンのような動きをするものですステンレス用の刃をつけますはい、こんな風に一瞬で切れますね はいえー、安い、ね、汎用のツールなんですけど、まあ、刃さえしっかりしとけばこんなふうに切ることができますおそらくあの手のこでもステンレス用の刃を使えば大丈夫かと思いますこれが切断面、えー。左側2つは使わないですねで大きなバリが出ましたので怪我をしないようにあのざっくりとだけバリを取っておきます、はいえー、仕上げはまたアートでやるんですけど まあ指を切ったりしないように、まあ 大, 大雑把なヤスリ掛けですね。で、深さを測ってみました。だいたい十四五ミリでしたね。もう一本の方も同じぐらいの深さでしたので、ここに差し込む木製の木はこの十四五ミリというのを目安にします。 はい、切断した部分の直径がですね 5.12 ミリでしたで。利用するのはコンビニなどでお弁当を買った時にもらえるこの竹製の箸ですねはい、えー、と竹の箸は使った後、うちではあのまた洗って再利用してたので結構たくさんありましたちょっとね個体差がどのぐらいあるのかなって測ってみたんですけど はい、大体どれもですね5ミリから5 3ミリの間ぐらいなのでほぼ無加工でねぴったりできますはい、えー、持ち手のねあのー、先端はいえー、と2本のね、えー、溝が掘ってあったのでそこは切り落としました はい、こんな感じでねほぼぴったりですこちらがですね少し丈が太くて入らなかったのでやすりますおそらく 5.34mm あったんじゃないかなと思いますので400番ぐらいの紙やすりを使ってやすりますとこういう風に気持ちよくぴったりとはまりますあのゆるゆるになるとは嫌なんですねゆるゆるだとですね、えー、抜け落ちちゃうので 接着剤使わなくても抜け落ちない程度のぴったり感が欲しいなと思ってここはそ少しね慎重に、えー、やすってますで、えーね、2本のね、えー、それぞれを同じ長さでカットしますはい、えー、カットしましたこれでベースは完成したんですが まあ、よく考えればもともとの箸の先端を無加工でそのまま使った方が手っ取り早いかもしれないなと思ってそれで長さを合わせてもう一度カットをしてみましたがこれが原因でですねえ後で困りますゆるゆるになってしまったんですね そう な, んですよ、えー、なのでうわ切っちゃったからこうなったんだなということで嫌だなと思いながらどうしようとま あ, あの悩みつつですねとりあえずバリの仕上げだけはやっておきます。まあよく考えればっていうかですねあのこだわらなければ少しかしめてやればいいんですけどね。 はい、まあ、ただね、えー、素人工作なんでまあいっかと、まあ、楽しければというぐらいでねやった方がね気楽ですし、えー、なのであの接着をするためにね、えー、まずはアルコールで脱脂をしてますあとあのマジックのね毛キ線なんかも消してますでこういう百均のねあの、粘性のない瞬間接着剤、えー、こちらでつけてみましたあの、ポリプロピレンとかだとね、えー、接着剤を選びますけどまあ 竹と金属なのでい、まあ、いててけるかなと思ってで隙間もねほとんどなかったので、えー、くっつくはくっつくんですけどね隙間が広ければエポキシ系の接着剤とかを使った方が確実でしょうねはいえー、ということなんですが結局やっぱりあのゆるゆるが嫌だったので戻しましたこれあの別の竹が入ってますなので先があの細くなってないので 自分で細くしていきます。四百番ではラチが開かなかったので百二十番で少し粗く削っていきます。はい、手が厚かったですね。摩擦熱です。革手袋に変えます。だいぶ削れてきました。 はい、えー、工具がないとねなかなか大変だと思うんですけどもともとの木の先端を使えばね、えー、この手間は必要ないと思います大体私の好きな形になってきましたあの太めで先端だけ細い感じですはいもう一本の方もやってますまだ少し太いようですね 大体 い, いです、ね、ただよく見ると少しまだね先があの空いてる当たっちゃうのでもう少し先端から 1cm の辺りをやすります小さいねやすりでピンポイントで削りますはいこんな感じちょっとまだ右が太いですねもう少しですねはい大体いいんじゃないでしょうか はい、えー、じゃあね使い勝手をちょっと確認していきます、まあ、小さなものをね、えー、掴めるかどうか、えー、ちょっとね試してますネジとかナットとかまああの、全然問題なかったですねあの、すごく持ちやすかったですはい、ということで仕上げのねヤスリ。600番かまあ800番かその時家にあるものを使うんでちょっと覚えてないんですけど、まあ、目の細かめのもので表面のざら、えー、つきを取ります これをしておくと、あの塗装がね、綺麗に乗りますので、えー、このひと手間が結構大事です、うん。とても、さらに持ちやすくなりました。もう紙でも何でもね、えー、快適につまめる感じです。では、ここからはですね、塗装をやっていこうと思います。 ウレタンのね油性ニスを使うことにしました割と硬い塗膜ができますのでね、えー、これを塗っておけばあの竹が長く持つということですで塗料がねかなり硬くなってるので必要な量だけ取って、えー、ペイント薄め液で、えー、薄めて使いますほんのねわずかしか必要ないんでね、えー、そのためにわざわざ買ったりすることはしませんあるものを使うという DIY の基本ですね ちょっとね、粘土をまずはいらないもので確認した上でえで、ー、竹の端の方にも塗っていきますヘッドライトでね手元を照らしてる関係でカメラがねあの白飛びしてますけどだいたいねこれを1回塗った後、乾燥してまたやすリで表面の皿付けを取って2度塗りをしてと合計3回塗り直してますはいとても良くなりました これはね、余ったものです、えー、使わなかった先端の金属あとは持つところが木ですね竹ですねこれは何だろうな<笑>どうしようかと言うながらもねはい、えー、余ったので、えー、一応塗っときましたもう一つ硬い木で作ってみようと思います えー、竹はねいいんですけどね堅焼きのバージョンも欲しかったのではい、えー、四角いので、まあ、転がり防止にもなりますね。 コップの上とかにね置いたときに転がらないと思います、はい。そういう意味ではね、四角いっていうのも意味がありますね。木が硬いので紙やすりでは削れないですね。こういう金属製の粗いやすりでゴリゴリと削っていきます。 これが大事なんですよね？はい、ここがあの気に入るかどうかの。分かれ目になります。ああいう風に力を入れるとカチッと入る感じがベストです。もうほぼ隙間がないので、エポキシ系のあの接着剤使う必要がないなと思って。またこの粘度のない瞬間接着剤を。 まあ、ほぼね、湿らすぐらいにつけてやるとあの、毛細管現象で染み込んでいきますのでか、えー、く接着できますあと余ったねこの固い木で発掘器も作っておきましたこうすればねあの、一緒に収納できるのであとこれもあの、コンビニの竹の端の使わない部分まあ、傷んだ時のねストックとして、えー、塗装しておきました オイルステインでね、塗っておきました。はい、完成品です。コンビニの竹で作ったバージョン。こうね、えー、スリムで、こう、長くてね、えー。ちょっとスタイリッシュな感じで、とても、えー、使いやすいです。でこっちは硬い木のバージョン。えー、一緒に、端置きも入れてますね。こちらはね、やっぱ硬い木が硬いので、あの先端が重たいです。あとね、短い。 ちょっと短めなのでね、小さいものもね、持ちやすい、えー、とてもね、機能的機能面で、ね、優れてると思いますこのオーリングの部分ねあそこもねとっても大事で視聴者さんに教えていただきましたあれがないとですね使ってて緩んでくるので嫌だったんですけどあれを入れることで解決しましたあと上の2つはね端材 何に使うかなちょっとね分かんないんですけど、あのー、視聴者さんの中でこういうのに使ったらいいんじゃないですかっていうアイデアあればぜひコメント欄で教えてください持つところが木で先端はあの金属になってるものです先端がね削れた時のストックまで予備までできましてね非常によかったですあとはね DIY なので使いながら長さ等も調整していければなと思ってます はい、えー、念のため既製品とも比べてみます、えー、と私が持ってる中ではね一番気に入ってるバーゴのチタンですねはいこれロゴスでもあのステンレス製の同じデザインのものがあったと思いますが、えー、今のところね一番これが好きなんですね、えー、特にね、えー、木が太くって持ちやすいという部分がね私の一番気に入ってる理由ですかねもう人それぞれだと思うんですけどねその辺りは でどうしてもね自分が作ったものってあの知らず知らずのうちにあの好きなものに寄ってますので、えー、似てますのでちょっとね使い勝手を、えー、比較してみようかなと思ってこんなことをやってますはい、もう見た目はね当然あの完全に違うんですけどね値段も四十数倍違いますから100円のものとはあの違ってね成功にできてるんですけどただね使い勝手はねまあ 大差なかったので、値段の差を考えるとね、上出来かなと自分では思ってます。はい、えー、自画自賛になっちゃいますけど、そんな感じです。ということで、えー、これからはですね、前橋を、えー、普段も持ち歩いて、まあキャンプだけじゃなくてね、えー、日常でもね、あのー、飲食店なんか行った時にも使えるかなと思って、そんな風にしてみようと思いました。 ご視聴ありがとうございました。